じゃもう一回挨拶先しようねよろしくお願いしま す, ししますクラウンシャイネスの森に差し込む光は私たちの行き先を優しく照らしてくれる踏み出した未来のその先へ この曲は私たちの10曲目の作品となりますこれまでの作品がバブルのように組み合わさり私たちをまた一つ成長させてくれますお互いを尊重し互いの成長を妨げずお互いを思いやり互いを高め合いながら私たちの歩みはつります 私たちの。 you、oh.